BOOM!、Oh. は六論一周年イエ、えーえどうもこんばんは大蔵ですえ今日え六、ー、月十八日は大蔵六論チャンネルおよびおっさんマジャ六論の一周年になっておりますイエーイ<笑><笑> だって、えー、今日の企画というのはもう十数年も会っていないソ、えーのバンド仲間たちを呼び出してオンライン飲み会をしてみようという企画になっております結婚した辺たりからもう連絡を取ってない状態ですねでそのバンド仲間を、えー、これから呼び出して、えー、オンライン飲み会をしてみたいと思いますこうご期待あ来ましたね来ましたお おお<笑>お来ただってえっと皆さんお集まれると、ね、こで乾杯しようと思いますんで何かしらお酒を持っていきます、はいはい、はい、それでは、まあ、えーはい、1718年ぶりでしょうか ね, いいですね、えー、大杖の<笑>、えー、大杖の再会を祝していい、えー、乾杯です乾杯あ乾 杯, 乾 杯, 乾 杯, 乾 杯, 乾杯イエ ー, ーイエー 早速ですが自己紹介をしてもらわないと一旦皆さんが誰が誰かわからない。大<笑>蔵、えー、のベーシストランちゃんこと岩田でございます。ドラマのえっと大ちゃんこと大輔です。何代目ベーシスト？代目えっとねあそれ説明した方がいいか先に。大蔵のうんうの成り立ちが。うん 大蔵というのは、えー、1990年、6年だよ、ね、俺がだから大学5年生やってるっから、<笑>活動を始めて、それが大蔵吾。で、そこから1年間か、約1年間活動をしていて、俺がほら、教師をやるって言ってさ、東京離れますって言って、その次にまた教師辞め て, て、一回また戻ってきたんだね、途中で。 っ戻ってきて、えー、98年だよね8年に第2期でこれ名前がブレードブギだよねそうだな そ, そ, そうそうそうそうガンちゃんが一回見に来てねレース引いてんだよそんなことがあってそれでガンちゃんに頼んで第2期が始まるわけでねでそこから友蔵っていうことがる がいてその子が入った時に自分たちの番組をもう一回大ゾーンに戻すんだよねブレイド武器から。でここから第3期になって友蔵が半年ぐらいだったと思うんだよね。いいいねうん、ということで皆さんは、えーっとまあ、ガンちゃんにおいては第2期。 第 2, 第2期、えー、とベーシスト的にはだから3人目なのかで、えーと、大ちゃんにおいては、えー、と第3期からなんだけど、ドラマ的には4人目だうか、えー、になると。えーここ 大蔵さん変わんないって感じか変わんない変わんないさすがああこれはねこれはねもうみんなは知ってることなんだけどメイクしてるんだよマジでメイクしてんだよマカズりメイクしてるんだ大ち<笑>、はい、ゃん俺らだったらされてこう<笑><笑>いややばいねやりたいちょっといけえおみたいな出来<笑><笑><笑><笑>てますよ大蔵さんは。 ね、いややばいやばい池やばいイケロージを売りにしてるんだこのチャンネルは<笑>音楽よりもハゲてこう中年太りのじじいになっても勝手なんだって言ってたからちょっとハゲてたたら嬉しかっねハゲはねちょっとちょっと進行してるんだよ実は<笑>アンガスヤングみたいになったらやめようっつって思ってた帽子かぶってごまかさな <笑>まあでもほら、ちゃワがほら、かけてて、帽子かぶるじゃん。えー、うん、ん、だからそれもありっちゃありだっね<笑>次の話題なんですけど、<笑>屋根裏以外、どこに出てたかな。大ちゃんのデビューの時が、四つやの。どぼバレエなんだっけ、それもわかんねえんだよ。ああ、そう、そそんなような、名前だった気がする。<笑>大ちゃんデビューの時とか。 はね、あれなんて白いワイシャツにみんなで黒ネクタイで出てて、ね、そう、それで出てて、で、俺の記憶が確かだったら、あのうちの仕事場の先輩に、そういうなんかイベントがあるから出ないかって言われたときが大ちゃんの最初のデビューだった気がするよね。 そうそう 結, 構結構いっぱいいてさ、俺らも早め5時ぐらいとかもそんな感じにやっちゃってさ、あとひたすら飲んでたような気がする。うんうん、そうそうそうそうそうそうそうそう。で、俺はそこで非常に泥酔をしたはずなんだけど、それをみんな覚えてないんだよな。なんかね、うん、なんかね、い, やいつも泥酔するじゃん。<笑><笑>ある意味、日常的な オ<笑>ッ、okay? だから、いや、覚えてないよね。う、ね、ん。だいたい泥酔してるね、今。あの。世サイクルって何回ぐらいやってる結構出てたよ。結構出てた。う、ね、ん。う、ね、ん。カ、ね、クきで出てたの。ねまあ、そうだね、だから屋根裏サイクロンっていう感じ。うん。うん。どうもね、サイクロンの印象がなさすぎて、俺。 <笑>屋根裏がホームすぎるんだよねああ…分かるなんか自分っちにいるのと同じ気分だよ、ね、うん、分かる、うん、<笑>練習も屋根裏の下でしょ確かメーかー<笑> 4階だっけうん、うん、5階がスタジオだったんだよねそうそうそうそうそうそうそ う, そう あ, そあそこでやってたね本番はその下なわけだ<笑>そうそうそうで気が楽だよね。懐<笑>かしいわ。<笑><笑>印象に残ってそうそうそう ぜひ、一人ずつ。じゃあ、ガチャからャ。渋谷のね、ラ、うん、イバーハウス一回やってたのさ昼、昼の分に。店長が女の人でさ、で、なんか三人ともすっぴんやる気なくて。うん、なんか客作りやったら、すげえ店長もこらだっていうのは覚えてる。線路沿いな、あなに。そうそうそう、それそれそれそれ、線路。 なんかね、すごいなんか生意気な女店長に「あなた方やる気あんのみたいな感じで言われてそれもなんかねなんか鳥取回されて、うんあ鳥さん「鳥で客ゼロさ鳥で客ゼロあったあった」と思い出したすっげえ思い出した鳥なのに客ゼロね前のバンドまで客がいてみんな帰ったんで帰った帰ったそうそうそう懐かしい懐かしいそれ確かに俺帰ろうぜって言ってお前あると思うよ だって、えっと、大ちゃんは俺はあの、ちょうどライブ直前、前日か前日に練習をして、うん、その時に、足のほうの骨を骨折してしまって、<笑>無理くりあの、やったっていう、で、確か左足かなんかだったんで、多分右だったら無理だったと思うんだけどで、左足を骨折してる状態で、無理くりやったっていうのが一番記憶に。やめよう 何だだっったんだっけ、その前の練習でじ大丈夫だよ大丈夫だよって言ったんだっけまあまあそうしたぶん確か左足だから、うん、まあハイハットしか踏まないしな、うん何とかなるかなと思ってそうそうだったら思いのほかが腫れちゃって足がそうだよね<笑>しばらく休ませてくれってなったらどっちかね<笑> だえー、っとなんか音楽との付き合い方的なこれからまたこうやってやっていくといいよねみたいなそういうことが聞けると嬉しいねサンダーバード買って、うん、ちょっとベースまたやりますかねやりますかね<笑>やはりもっとなん か, むか昔みたいにきびなんかほら付きで出なきゃダメとかそういうレベル感じゃないなんかね、うん、いやでもねごめねここ個人的な、うんね そうネットワークは今回その20年弱ぶりに3人だったっていうのがあるから何か一回一緒にやりたいね。で仕掛けは張りたいよね正直音を一回3人で合わせたいっていうのもあるよねあるあ る, あ る, ある大ちゃんはどうですか今まあ全く音楽をやってらっしゃらないいやえっとね音楽は相変わらず地味に好きで。 <笑>結構ねあの個人的にいろいろとあのあのソフトとかをいじったりは実はしてましてで、時折スタジオでドラムなんかもちょっと練習してたりしてて。<笑><笑> <笑>一番真面目にやってる人がここにいやいや全然真面目じゃないよ<笑>全然真面目じゃないよ<笑>自分でちょっとショックを受けるのが<笑>、うん、明らかに今の方が落ち着いて、うん、昔よりうまいい<笑><笑><笑>いやあ る, と思うあると思うよそれはすぐ変あると思うな<笑>もうでも僕バカだったなと思って自分<笑><笑>そうそうそうそうあるあるあるってあると思う この間さ下北のほら屋根裏の話がし た, したじゃないですか、うんったね。あれ屋根裏変わってこんなんだっけ、えー、とろくでもないようになってる。うん、できればさ、うんね、5曲ぐらいやって出れないか<笑> 1年に1回<笑>ろくでもないように出る<笑>、うん。とにかくあの大蔵といえば下北だ屋根裏で過ごしてた、うんう だ, よ、ねうんだね。よね よく飲むんだよ。なんかほらまだあの居酒屋残ってきようって。あっ、ピアピア。あっ、ピアピ ア, みたいなピアの。ああ。大ちゃんも知ってるでしょ。だって俺がピアピアしかないてる。それはさすがに知ってる。これはさすが に, ピアピアすがに<笑>覚えてる。だってピアピアの当時の店長がダゾーのファンで。ダイのファンなんだよ。ダ、ね、大蔵のファーストからずっと聞いてくれてるんだ、そう。<笑> ということで、えっ、ー、と、もう円も竹縄にしちゃっていいのかなもうちょいでやるやる、えー、よ円、えー、の竹縄ではありますが、それじゃあ1本で見返してもらうす、はい、せの、よーお<笑><笑><笑>今日はどうもありがとうございました、みんなでしたど<笑>うもありがとうございました<笑>さて、本日のおさまちゃんロックロールいかがだったでしょうか えー、普段フェイスブックではよくチャットとかに話しかけてはいるんだけどもそれがこいつに何年も会ってねえなーみたいな友達を呼び出してオンライン飲み会なんかしてみるのも一ついいなと思ってくれた方はぜひチャンネル登録をお願いしますではまた